お願いします、はい。よろしくお願いいたします、はい。お願いします。はい。ではですね、筋整体院に来られる前はどんなお悩みがありましたか。あ、ほら、もう、あの、整形いたり、もう、どんど整形のところにかかって。はい、また、やっぱり股関節が悪いんで、はい、あの、手術したらいいとかいうてね。はい、はい。一にも二も手術やって言われたんです。ああ、はい。で、私はもう、主人が糖尿症、腰おるけんね。もう、絶対嫌けでけん、うん、できませんってことはあったんです。ああ、はい。 おいたら、足を3キロの足を釣りに行きなさいって言ってね、うんうんまあ、でもお薬と針り薬を持って続けようしたんですけど、うんうん、もうだんだんとも糸を糸をつけようになったんですあよ。 手術者にかんって言われてす。まあまあまあ、いろいろ言われた、ねうん。こういったら、この、あの、先生、に、選手には違うんですよ、いうことがあ。あ、ま、はい、<笑>あまあまあ、はい。今日、四、五歳の院長先生に初めてかかった時は、はい、午前中、今日、四、歳の院長先生あるんの。たまたま行った時に、あんたもう、このこ固まってるから、うん、もう手術せでもいいよって言ってくれて、<笑>俺、信じとったんです。ああ、はい。これ、まだ、今度、保護院長先生にかかったら、まだ手術してって言われても。 ないようになったんです、ね、<笑>なるほど。い, いろいろ整形できました。いろいろとね、はい、はい、ありがとうございます、はい。その悩みをですね、解決されるためにいろいろ整形外科とかにこう通ってたっていうことですね。はい、あそうです。<笑>もうなんとか猫まん、なんとか良くなるようにということですね。えーはいはい、それを行うと、どういう効果がありましたか？こう通っていると。いやハレ骨貼ったらもう痛みは少々取れてこれでまん出てきました。<笑>はい。 これは、まあ、ずっと貼り薬ばっかりです か, いやかスーパーハートやでね天津病院の施設はスーパーハートって言うんでね、はい、ペンペンみたいな の,、うんうんうん、あのこれで5分間当てるんです、うんうん、でちょっと惚れましになったかっちゅうぐらいになったんですけどね、うんうんうん、やっぱり惚れも一キロったら5分やけんねあこんなけんあのまたすぐ戻るような感じです、ね、そうそうそう、ね、完全にはなななんだですああわかりました、はいはいまあ、たくさんですねこういう施術院ですね治療院がある中でな、はい、でつじ整体に来院されたんですか あ、もうこれ最後の望みは ど, どっかもういい先生ないからと思って<笑>、はい、一生懸命悩んどったんですよ、はいはい、ただある日あのチラシが入っとったんであ、はい、いやこれやと思って、ね、<笑>一遍かかって先生とかお願いしようと思って来たんです あ, ありがとうございますはい、はい そしたら辻整体院のです、ねはい、問診とかカウンセリング、はい、僕の施術ですね治療はどうでしたか、はいはい、いやほらもう今まで施術委員さんにかかった時と全然違うてましたはい私はい、はい、の治療の仕方も違うし、はい、もうこれはもう素晴らしいと思って担当しました<笑><笑> あ, ありがとうございます<笑>、まあ他の施術院ですね、はい、たくさんあると思うんですけども当院、はい、うちは何が良かったですかどこが良かったですか あのうん、ほらもう最後 の, の望みやと思って<笑>望みをかけてきました<笑>痛みはだいぶ良くなってきてますか、はい、もうほら一つ一つ取れてきてほんであの痛いとこ、うんな痛かったでもうなんとかみそりですごいより痛かったで す, それで す, すいいカチカチに岩みたいに固まっとったがね、うん、一つ一つしずのおかげで取れていくようになりました あ, ありがとうございます、はい、そしたら最後にですね、はい、同じお悩みを持たれる方にメッセージをお願いします、はい もうほらもう、ほんまにあの腰の痛い中で、ちょ奥さんが腰が痛い、ちょうどそうで相談を受けたんです。はい、ほんで辻整形行きなさいって一応、あの言いました。ああ辻整形じゃなくて辻整体です。い<笑>い、あの、勧めました。はい。うん、ほんで、文化、この、このお金はせんけど、はい、あのご主人に話させてもらいました。あ、わ、はい、かりました。ありがとうございます。そしてまた、また、よろしく。これからもよろしくお願いいたします。おいいますはい、で<笑>はい、失礼します。